はい、どうも、めちャぬです。本日はですね、ハイアットのグローバルプロモーションの受付がですね、開始いたしましたので、急遽ね、えー、動画を撮らせていただいております。こちらでございます。はい、登録後の滞在でリワードを獲得ということで、まあ、3000ボーナスポイントをね、獲得していただくことができる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 まだね、チャンネル登録されてない方、ぜひ、チャンネル登録と、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、早速内容ね、入っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。こちらがですね、ワールド・オブ・ハイアットのボーナス・ジャーニーということで、グローバル・プロモーションのホームページの方にやってまいりました。先ほどね、ポップアップさせていただいたのは、あのメールでね、届いている方、ああいう感じで届いております。えー、まずはね、これ、ご登録をしていただいて、3月の20日以降にですね、 ご滞在をしていただくと、ポイントをね、獲得していただけるというキャンペーンとなっております。こちらね、英文となっておりますけど、私ね、登録済みなので、メールの方をクリックすると、はい、こういう感じでですね、申し訳ございませんということでですね、もう登録済みですよという形で出てきてしまいますという感じでございます。はい、で、登録されてない方はですね、ボーナスジャーニー、ご滞在でリワードを獲得ということで、全ての 会員様が対象でございます3000ボーナスポイントをご獲得していただけるキャンペーンとなってましてトープのモーション期間中に同参加ホテルでの2回目の滞在から2泊ごとに最大30泊までを対象として獲得していただくことができるというキャンペーンとなっております。 はい、まあ、下の方にね、未知なる体験との出会いや新しい景色の発見充実した旅の思い出作りがお得に実現するボーナスジャーニーにぜひご登録くださいアンダーズ・パークハイアット・ハイアットハイアット・リージェンシートンプソン・ホテルズなど25以上のブランドで世界中に展開する1200軒以上のホテルでの対象となるご滞在に対しプロモーション期間中の対象となる2回目のご滞在から 2泊ごとに3000ボーナスポイントをご獲得していただくことができます最大30泊までこれ表現がねややこしいので後ほどね解説しますけどもまあ、簡単にね言ってしまうとですねこちらプロモーション期間中の対象となる2回目の滞在、うん、要はね一番最初に滞在をしていただいてからですね5連泊していただいても1滞在となりますのでまあ、違うホテルでもいいんですけど日を空けてですねまあ、2滞在 をしていただいてその後にですね2泊ごとに3000ボーナスポイントを獲得していただけるというキャンペーンとなっておりますのでこれね気をつけてください2泊ごとにではないです一番最初のスタートのねトリガーが2滞在ということになりますのでそこの点だけねご注意くださいまだねご登録されてない方はここに会員番号を入力していただいて登録するボタンを押していただければね OK という形になっております でご利用規約となっておりますけども、プロモーションをご利用になるには、ワールド・オブ・ハイアットの有効な会員であって、2023年2月21日午前8時から、2024年4月30日の午後11時59分、アメリカ中部時間の間にプロモーションにまずご登録していただく必要がありますよということなので、ま, あ、まずね、こちら、ご登録必ずしてくださいね。はい、ね入会されていない方は、ね、こちらクリックしていただいて、無料ですので、会員登録をまずしてください。 はい、でご登録後、ね、2023年3月20日から2023年の5月26日の間、プロモーション期間中にです、ね、対象となる宿泊のみが本プロモーションでのご利用実績としてカウントされます。対象となるご宿泊はプロモーション期間中に終了していただく必要がありますよ。あくまで、ね、5月26日チェックアウトという形になります。 で3000ボーナスポイントを、ね、獲得していただくにあたっては、ですねこれポイント宿泊でも優勝宿泊でも当然問題ありませんけど、会員様名義で会員様がね生産していただく必要があるという形になっております。でさらにですね、ワールド・オブ・ハイアットの一般ビジネスクレジットカード会員様に500ボーナスポイントを申請とありますけど、これまあ日本には、ね、関係ないですね、ワールド・オブ・ハイアットのクレジットカードをお持ちの方につきましては、同様にですね、200ごとに500ポイントを、ね、いただくことが追加でね、 500ポイントいただくことができますというキャンペーンとなっております。はい。なので、両方、ね、あの利用していただくことができますよという形になっております。はい、でよくある質問とありますけど、ま, あ、まずね、あの絶対です。まずご登録していただいて、そしてね、3月の20日から5月の26日までに宿泊していただく必要があります。それがね、2泊ごとに3000ボーナスポイントという形になりますので、まあ、最大でですね、30泊分、要は、 15回分のですね3000ポイントで合計4万5000ポイントまで獲得していただくことができるというキャンペーンとなっております。で先ほど申し上げたとおり、優勝でもですねポイント宿泊でも OK ですということになっております。ちなみにですねクレジットカードお持ちの場合はですねまあ、こんな感じでですね対象のホテルがねありますけれども、日本でですね 絞って検索してみますと、こんな感じで、ですね、まあ、ほぼね東京周辺の8件のみです、えー、パーク・ハイアット東京、グランド・ハイアット東京、アンダーズ東京、トラノモハイアット・セントリック・銀座東京、ハイアット・リージェンシー、東京、ハイアット・リージェンシー、東京ベイ、東京ステーション・ホテル、ホテル・ガジョエン東京という形になっております。 まあ、この8件しかありませんので、まあ、東京周辺の方でね、あのー、ハイアットのクレジットカードをお持ちの方であれば、利用していただくことできると思いますけど、なかなかね、難しいんじゃないかなというふうに思います。 はいいかがでしたでしょうか、まあ、簡単にですね足早にご説明させていただきましたけれども、まあまずはですね2月の21日からもう登録がねできるような状況でございますので、まずご登録をしていただいて、これがね4月30日までにご登録していただく必要があります。登録してからじゃないとですねカウントされませんので、そこはねご注意ください。で登録した後、ですねもう登録済みであれば、3月の20日から5月の26日までの滞在がですね対象となっておりまして、 一番最初だけね、2滞在必ずしてください。1泊でいいです。どっかね、違うホテル行って、1日空けて次のまたホテル、まあ、同じホテルでも OK ですけど、まず2滞在ですね。この1泊と2滞在をね、間違えないでくださいね。はい。で、2、えー、滞在していただいた後、 そこからですね2泊ごとに2連泊していただいてもいいですし違うホテル1泊1泊でもいいですしまあ2泊ごとにねカウントされていきますけど3000ポイントいただくことができて最大で30泊要は15回分の ×3000 ポイントで4万5000ポイントまで 獲得してていいたただけるキャンンンペーンとなっっおりますます、あ、す4万5千ポイントまでいたらでらねパークハイアット東京さんパークハイアット京都さんとかもね3万とか3万5000ポイント4万ポイントとかで宿泊していただくことができますので今のレートでいったらですね、まあ、20万円近くのね宿泊料金がポイントを利用して宿泊できたりする場合がありますから結構ねお得かなと思いますただ私が思うにです、ね、ハイアットのステータス修行宿泊数を稼ぎたい方じゃないとですねあまりね メリットはないと思います。要は泊まる理由がないですね。ポイントをもらうために泊まるっていうことはあまりないと思いますので、宿泊ね、これから頑張って宿泊実績を上げたいっていう方は、やればやるほどですね、ポイントももらうことができるので、まあ、お得だよというキャンペーンとなっておりますので、まあ、残念ながらね、ワールド・オブ・ハイアットのグローバリスト、エクスプローリスト、ディスカバリストのね、ステータスを獲得しようということでですね、 これを、ね、登録していただいても、まあ、そんなにメリットはないファストトラックっていう形ではありませんのであくまで。 止まれば止まるほどポイントをもらえるよっていうキャンペーンとなりますので、まあ皆さんね、ワールドオブハイアットさんのステータスね、目指される方は、まあついでにポイントももらえていいかなというキャンペーンじゃないかなというふうに思います。はい。で、ポイント宿泊でも OK ですし、当然優勝宿泊でも OK という形になっておりますので、まあとりあえずはね、あのー、まあ止まる止まらないは別にしても登録無料なので、ワールドオブハイアットの会員登録していただいて、こちらのグローバルプロモーションの登録をしていただいてからですね、